はい、おはようございますラスカルでございます本日はですね埼玉県に来ておりましてラーメン食べに来てますよ<笑>ちょっとね、えー、ツイッターとかでいろいろ書いてあったんだけどこの前釣りってひどい火けをしたんですよひどい火けっていうかひどい日焼けそのせいもあって今鼻声なんですけどちゃんとね検査とかをして陰性だったので皆さんご安心くださいで改めてですね、えー、本日訪れているお店がですね埼玉の北本にございます 豚湯さんという二郎系のねラーメン屋さんに訪れております<笑>あ、どうぞありがとうございますありがとうございますちょっと、ね、お店紹介してる間にメニューが到着してしまったんですがこちらの豚湯さんは僕の動画でも何度もお世話になっているお店さんでして以前はねすバスとかでいただいたんですけど今日は通常メニューを通常サイズでいただこうということで1杯目にいただくのがまずこちら大ラーメンということで こちらのお店は通常の小ラーメンだと 200g で大ラーメンだとゆで前で 300g の麺料となっております前の動画でも何回もお話ししたんだけどこのラーメンも、ね、ものすごく特徴があるラーメンなんで食べながらね説明していきたいと思いますそれでは早速いただきますひとまずスープなんだけどこのスープがすごいんだよスープこんな感じですねよっよ見るからにとろみがあるスープでございます このスープいただきますうだ、ん、うまっ二郎系のラーメンって結構ね肉感が強いスープ多いと思うんですけど豚湯さんのスープはとにかく骨感がすごいいわゆるね豚骨ラーメンぐらい骨感があるんだけど肉感もあって甘みもあって僕も結構二郎系食べてますけど ななかなかねこのタイプの二郎系ラーメンには出会えてないと思うほんとにねここだけでしか食べれないラーメンだねうまっちょっと野菜がもりもりなんでうんうまっ、うん、でこれかかってるね味付き油に野菜からませて これよやばこのコンビがうまいのよちょっと麺いっちゃいますかそろそろ<笑>うまそう麺はこんな感じ角張った太めの平打ち麺ですねうわうまそうこれやばいねこの映像がやばいわ う, まっうん表面はもちっとした食感で芯がねいわゆる二郎系らしいごわっとした食感があって一口でこのもちとごわを味わえる麺で濃厚なスープによく絡むんですよこれがうまいしか、うん、分厚っ 柔らかっ、うん、スープ、麺、トッピングからもう全体的にね完成度レベルが高すぎるうん、うん、でちょっとこの辺りで今回もね生卵注文させていただいてありますのでこれで絡めていきますか。 またしょっぱい感じと豚臭い感じににんにくそこに生卵のまろやかさが最高にうまいです、うんうん、でもやっぱり今まではすり鉢で食べてたからなんだけど普通の大サイズで食べると一瞬で一杯がなくなっちゃううん 最後にトッピングさせていただいた味玉でございますねということでただいまですね1杯目のラーメン完食させていただきましたごちそうさまでしたなかなか無料トッピングも結構種類が豊富なんでぜひね皆さんもこれ来た際にはこの無料トッピングを試してみてくださいこんな感じでラーメンだと野菜にんにく生姜、油でこれネギに からしたかなほ他のこのまぜそばだったりとかあとはこのタレそばってメニューに関してもからしたかなの無料トッピングがある感じで正直久々すぎて今思い出しました<笑><笑> あ, りますす、ね、ありがとうございますありがとうございますいただきます<笑>ということでただいまね2杯目到着いたしました2杯目にいただきますのがまぜそばの台でございます<笑>じゃあねこちらも出来たて早速いただきます これね、皆さんに一番おいしいシーンをお届けしようと思いますういっとうわうまっそう<笑>混ぜそばなんでね具材全部ちょっと混ぜさせていただきたいと思いますよいしょよいしょ、えー、これ混ぜそばの麺はさっきのラーメンと違ってちょっと丸っぽい太ちぢれ麺ですねいきます やっぱり濃いめではあるんだけどベビーストンとかチーズとかいろんなトッピングがこう相まってねジャンクですじゃあこの辺りでね 混ぜそばに合わせるようにこちらのね、メンマンも追加で注文させていただいておりますのでこれも入れていきましょういただきますうん何よりも香りがいいわメンマン入れると、ね、うん ちなみに個人的な話なんだけどラーメン屋さんに来た時に混ぜそばとか油そば普段だったら頼まないんですよなのでこの撮影でしかほとんど食わないんだけどたまにねこう混ぜそば食うと改めてうまいなと思うねしかも今暑いからこういうガッツリ系のラーメンありっすね マそばもペロっといっちゃったいただきますうもう最後の最後<笑>今日お腹すいたのもあってあんま喋ってないよね大丈夫かな尺<笑>もうこれ最後で す, いすーんということでタイムですね2杯目の混ぜそばを完食させていただきましたごちそうさまでした ってことで本日ですね最後にいただきますのがこちらつけ麺でございますもう器からキンキンですよ<笑> 麺プ リ, プリなんですよ噛み締めると多分わかると思うんだけど卵白が多いんだと思うんだよねで麺をね噛み締めると卵独特の硫黄っぽさというかそういった香りがね鼻を抜けてくるんだけどうんこの香りが癖になるねうまいそしたらこちらのつけ麺も汁つけでと。 ああいいなあうんつけ汁の方にねブラックペッパーが少々入ってるけどブラックペッパーの香りとかあと辛みそれがねすごくこの豚感のあるスープに合いますね。 りでね、この岩のりのトッピング合うんじゃないかなと思って購入させていただいておりましたのでスイカでいた て,、ね、ていきたいと思いますいやこれ絡ましたら絶対うまいなこれこれこうでしょうあ見てこれあうまいねこれ絶対うまいねこちらも、はい、いただきます豚の香りと磯の香りこれが合わさるとめっちゃうまい<笑> やべ秒で終わるな<笑>全然喋ってないよ、うん、そしたらこれがね最後の一口おけです、うん、まあー回ったごちそうさまでした ということで、本日はですね、埼玉の北本市にございます、豚牛さんで、ラーメン、混ぜそば、そして、つけ麺と3種類いただいてまいりました。その他にも、通常メニューにはね、辛い系のラーメンなんかの種類もあるんですが、今日はね、さっきも言った通り、ね、日焼けのせいで、ね、扁桃腺がね、がっつりと腫れておりまして、ちょっとね、辛いもの食ったらやばそうなので、控えたんですけれども、辛いのは好きなんで、いずでね、この辛いラーメンなんかも食べたいなと思います。今回の動画を見てね、気になってくださった方は、